黒島ケツナ、リメイク版、黒詐欺、ヒロイン内定、チムドンドン、ハガレン、と、失敗続きとなるか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここから挽回できればいいのだが、5月4日に放送された黒島ケツナ主演の NHK 朝の連続テレビ小説、チムドンドン。 第18話の平均世帯視聴率が 13.6%。ビデオリサーチ調べ、関東地区以下同で 14% 台を割ったことが注目されている。沖縄の料理に夢をかけた料理人を目指す主人公と、それを支える兄弟を描く同ドラマ。 第1週のラストを飾る第5話では最高 17.0% を記録し、第1週の週間平均は 16.3% と、前期、カムカムエブリバディの初週 15.5% を上回る好調な滑り出しを見せた。第2週も 15.8%、第3週 15.7% と、その後も週間平均は 15% 台を維持していったのだが、 第18話で 13.6% まで落ち込み翌日の第19話も 14.2%。第4週の週間平均は 14.5% と、前週より1ポイント以上落とす形でついに 15% を割りました。ストーリーにあまりに突っ込みどころが多く、ツイッターでは、ちむどんどん反省会、なるハッシュタグが盛況です。 長野が行く主演の名作、半分、青い。2018年度、上半期を思い出すという声も日に日に増えています。が、半分青い。はとんでも展開が話題になり突っ込みドラマとして注目されたおかげか第5週まで加工した。後東京編が始まった第6週以降は盛り返していき結果的に高視聴率な朝ドラだった。 チム、どんどんも第6週から東京編になると見られ SNS でもストーリーが議論の敵となっているので、ここから数字が上昇することが期待できるかもしれませんが、ドラマウォッチャー、チム、どんどんはまだ始まったばかり、だが早くも黒島の次作が決まったという話も話題が。 4月25日付の日刊大衆によると TBS は10月期の金曜22時枠で平野紫様、キングプリンス、主演の、クロサギ、を予定しており、黒島がヒロインを演じるそう。クロサギといえば同名のヒット漫画を原作に2006年4月期の TBS 金曜ドラマとして山下智久主演。 堀北真希がヒロインを務める形で実写化され、世帯平均視聴率は全話平均 15.7% を記録。2008年には劇場版も制作されたヒット作です。黒島が出演するのは、この山下主演版のリメイクで、純粋で明るく元気な彼女のイメージにぴったりの役ですから、原作ファンにも受け入れられやすいのでは、テレビ史ライター。 しかし、この報道に不安を口にするのはテレビ関係者だ。やはりというべきか、黒詐欺は山下と堀北というイメージが強いという人が多く昨年10月に踏み張るオンラインが平野主演で、黒詐欺がリメイクされると報じた、再平野はイメージが違うなど批判の声が上がった。 ジャニーズ主演ドラマのリメイクといえば、近代一少年の事件簿、日本テレビ系、が何わ男子道江春遊主演で久々に復活しましたが、大ヒットした近畿キズ堂本つよしの初代と比較する声も多く、評判はあまり芳しくない。黒詐欺もリメイクするとなればどうしても比較がついて回ってしまう。また、堀北作品のリメイクといえば、 花盛りの君たちへ辛いケメンパラダイスからフジテレビ系も思い出されるが、前田敦子らが演じた2011年のリメイク版は酷評された。山下も靴下もそれぞれここに人気が高く、黒詐は人気作品だから、しっかりしたクオリティで作らないとすぐに山下版の方が良かったという声が上がってしまう。 平野と黒島は損をするだけになる可能性も高い。チーム、どんどん放送中にはいろんな意味で注目を集めている映画が公開される。山田涼介平、せい、ジャンプ、主演の、鋼の錬金術師の新作が全後編で5月6月に公開されるが、黒島はランファン役でこの新作に参加。しかし実写版、鋼といえば、 興行収入は 11.1 億円とまずまずだったものの、大人気漫画の実写化、さらに洋風ファンタジーを日本人キャストで実写化するということで批判の声が相次ぎ、作品自体の評価も低い。今度の新作もすでに物議を読んでいる。 先日、新作公開に合わせて TBS で2017年公開の第一弾が地上並放送されたが、深夜の放送とかなりお呼び越しだった。きっとは難しいだろうと誰もが内心で思っている証拠では、同テレビ関係者、リメイク版、クロサギについては、主演を務めるとされる平野にも不安の声が上がっているという。 推しも押されぬ若手ジャニーズのエースですが嵐松本潤ら出演者の転機となった大ヒットドラマ花より男子 t b s 系の続編を実写化した2018年の花のチャレから花男ネクストシーズンからどうに出演したものの主題歌となったキンプリのデビュー曲シンデレラガールは大ヒットしましたが視聴率では全話平均シングル特選それでも 橋本館なとの W 主演となった2019年の映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からは興行収入 22.4 億円の大ヒットを記録し、格を見せつけましたが、昨年公開の続編は 10.6 億円と半分以下という結果に、俳優としても事務所が大事にしすぎるあまりか、主演か主演級の役どころがほとんどで、 さらに出演作自体が少なく演技経験が乏しい。山下のイメージが強い、黒詐欺のリメイクで主演というのは本人にとっても重荷となりそう。芸能記者。演技力は高く評価されている黒島だけに、逆にジャニーズを踏み台にするような活躍を期待したいものだが、平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。